プレゼンターーーのショトトカットキーをご紹介いたしますプロモードのメニューバーからキーボードマークをクリックするとショートカットキーの一覧が出てきますすべてコントロールシフトに何かを押すとショートカットキーとなりますそれでは右上から順に見ていきましょう コントロールシフトとマイナスで小さくなりプラスで大きくなります矢印で移動左上に行き大なりで透明になり小なりで戻ります M で左右反転 V で映像ミュート B でバックを表しますそしてあらかじめ記憶させておいた4つのシーンを1 2 3 4 読んで表します以上でショートカットキーの説明を終わります。